皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづきゆかりでお届けしています。2022年7月23日。今日は DQ10 の夏祭り1日目ということで、いろんなアイテムがプレゼントの呪文で配布されました。ありがたいです。中でも一番驚いたのが、このアンルシアからの手紙です。内容については、ぜひ皆さん自身の目で確かめてください。ボスコイン無料券の使い道は、もう確定的に明らかですね。 王女の愛の合成というエンドコンテンツが残っているので、ドラゴンコインは何枚あっても邪魔にはなりません。そして、10周年記念福引きが今日から始まりました。ここに355枚の10周年記念福引き券がありますので、早速回していきたいと思います。終わりました。1等が3回あたり、記念品のかけらで妖精図書館の家の S サイズを手に入れたので、1等の商品はコンプリートです。 3頭のお花も全部持ち物リストに登録できました。2頭が1回も当たらなかったのが意外ですね。まだまだ始まったばかりなので、ゆっくりと集めていこうと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。